この動画は一級建築士合格に必要な構造力学の基礎を解説しています。今回のテーマは全蘇生モーメントです。それでは解説したいと思います。まず今回の問題として取り上げましたのは、この2つの断面の、えー、応力度分布。その断面の応力度分布が2つ出てます。そこから説明したいと思います。 この2つの断面がそれぞれ曲げモーメントを受けた場合、こういう曲げモーメントを受けた場合、この一番外側、外端部がシグマ Y、これは幸福応力度といいます。幸福に達した状態。 その時を降伏状態と言います。その時の曲げモーメントがこれが幸福モーメントということになります MI のことを幸福モーメントと言いますここに書きます幸福モーメントさらにこのモーメントの力を上げていきましてこの全断面が 全断面すべての断面すべての断面がシグマ Y これは幸福状態です幸福に達した状態ですその時の曲げモーメントを全蘇生モーメントと言います それを求めていくというのを今回取り上げていきたいと思います。まずこの幸福モーメント M、y を求めるためには、Z かけるシグマ Y。シグマ Y というのは幸福モーメント、幸福効力度。Z は断面係数になります。これ断面係数です。 断面係数。これというのは6分の BD 次乗という公式があります。幅が B、高さが D の断面係数というのは6分の BD 次乗になります。それとシグマ Y をかけたのが MY。MY というのは幸福モーメントです。もう一つこの MP 全蘇生モーメントというのはこの z p けるシグマになります ZP というのはこれ蘇生断面係数です蘇生断面係数ですというのは4分の BD 事乗ということになります 幅と高さは同じこの断面になりますそしてこの z というのはこの公式以外に一般的な式としてはこの断面二次モーメントを y で割ったものになります。y というのはこの半分の距離になります。 というのは断面二次モーメントですこれは12分の BD3 乗という公式がありましたそれをこの断面の半分の距離で割りますですからこれでいくと12分の BD3 乗を2分の D で割ると6分の BD g のになります こちらはそういうことはありません。この4分の BD 事情になります。それではこれを使って、この A の断面の幸福モーメントと全蘇生モーメントを求めていきたいと思います。まず、こちらに書きますと、ここに書きます。Z というのは6分の BD 事情ですから、 6分の幅が 3a 高さが 4a の事情になりますそうすると 8a3 乗になりますと my というのは 8a3 乗シグマ y になります z シグマ y です次に zp は4分の BD 事情ですから 3AD は 4A ですからそれの事情になりますそうすると 12A の3乗になりますので全蘇生モーメント MP は 12A3 乗シグマ倍になりますですから幸福モーメントがこの値全蘇生モーメントがこの値ということになります その次、この B のような断面の場合どのように求めるかというと Z というのは I のこれ全体から不要な部分今回で言うとこのこの×をしたところを引いて までの距離 y で割りま す, ですのでまず i を求めます。i というのは12分の2になります。そして全体は幅が 3a、高さ 4a の3乗。不要なところは、バスのところは2箇所あって、それぞれの幅が a。 高さは 2a になりますから 2a の3乗になりますこれを求めると3分の 44A3 乗になります。そうすると z は3分の 44a3 乗を 2a ここが y になります 2a で割りますすると3分の 22a3 乗そうすると幸福モーメント my は3分の 22a3 乗という z にシグマ y をかけたものになります。これが zzp というのは ZP の全体から ZP の不要、今回のこの×のところを直接引いて求めることができます。そうするとこ ZP というのは4分のでしたから4分の幅が 3A。 高さ 4a の次乗から2つありまして幅が a、高さが 2a の次乗を直接引きます。そうすると 10a の3乗になります。それで全組性モーメントというのは z p ける i g y ですから 10a3 乗。 シグマ Y ということになります。すこちらの幸福モーメントはこれで全蘇性モーメントはこれになります。以上になりますが、理解できた、よく分かったという方はチャンネル登録をよろしくお願いします。